今日なんですけれども、えー、またここをくれましょうと申しますとさま、えー、やきにかりがちという人も知られるところでございましてこのさらなきゃと申しますと、まあ、新宿です それでご注意、あのーあのーね、くださん入ねあのてい。たただましらああのはるんでで、ですよね、